はいというわけで、えー、見てくださいこちら空中浮遊してます浮いております通常はここにですねスタンドがつくと思うんですけどもありません物が置けますありがとうございます本番いきますよーいカメラ ok 音 ok やっしゃ ok よーいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですこの度 ワークスペースをグレードアップします書いていきたいと思います。いつもと環境が違うのですが、ちょっと早速覗いていきたいと思います。はい、というわけでですね、今現在こんな状況となっておりますが、まず監督のですね、デスク環境、今こちらです。えー、モニターをですね、3台使っております。ついにですね、YouTube の動画、え、こちらの動画ですね、 えー、下と上のですね、上下縦画面のモニターアームを使っております。はい、えー、こんな感じです。ここにですね、ぶっといポールがありまして、こうやってね、位置をこうやって動かしたりすることができます。はい、こちらもですね、こういう感じで横に動かしたり、こんな、こんな感じにしたい、えー。ちなみに、そこにですね、今、デスクライトが輝い、えー、ております。はい、YouTube、こちらの動画見てください。 というわけでちょっと軽くですね、デスク周り紹介させていただきたいと思います。こちらは確 か, 確かに動画でやったキーボードです。えー、結構ハゲているのでそろそろ買いたいなと思ってます。キーボードを出していますメーカーさん案件動画待ってます、えー。続きましてマウスですね。こちらは確か動画出しました。はい。そして、ねずことビビ幼少期のフィギュアとなっております。えー、おたる動画で出した、えー、やつですね。で、両脇に スピーカーとみつりちゃん。意外とですね、デスク周りはシンプルにしております。こちらが監督目線の画面となっております。映像を切ったりとかする。上を見ますと、一つの画面を使って映像がですね、えー、こういう感じで声を動かすことによって、 え、映像もこうね、動いたりするね。はい。今、こちらの編集を頑張ってやっております。で、えー、もう一個、こいつ何に使うのかと言いますと、見てください。今、編集してますものの、えー、台本ですね。一応、こういう感じで台本を作っております。で、えー、今回紹介する商品の、この Amazon のサイトと照らし合わせながら、映像編集で、え、作っているという状況でございます。で、今回のポイントなんですけども、この二つの画面は、このままでいいとして、こいつです。 この下見てください、はいは、えー、スタンドですねモニターのスタンドがあるのでこういつを取っ払って同じくですねモニターアームというものに付け替えていきたいなと思っております今回購入した商品がこちらボンテックボンテックと書いてるんですけども監督はです、ね、ワ, ンワンフォームファーチナーというところで購入しましたえ商品俺合ってるよね 合ってるよねなんか前も1回に Amazon で買ったら商品名とこれがちょっと違うんっていうのがあったんですけど大丈夫でしょうかねはいでまずさっきモニターアームを使うでメリットを3つ紹介したいと思いますまず1つ目デスクの上空間が広がるこの下がですねかなり開きます 通常はこういうスタンド支柱があってこういうふうにねこいつが消えますというわけでそこが広い空間が生まれますなのでスペースが広がります2つ目モニターの位置を変えることができるこれもっと下向きたいなーとか上向きたいなーとかこれはあまり動かせないんですけども自由自在動かすことが できます。道で、かっこいい。<笑>はい、これにつきますね。まあ、どうせだったらこいつもね、かっこよくしちゃいたいというわけでやっていきたいと思います。ちなみにモニターアームたくさんあります。例えば Amazon の検索スペースで、モニターアームと言 い, いますと、とんでもない数のモニターアームがたくさん出てきます。で、モニターアームといえば、はい、エルゴトロンが有名です。スマートフォンで言いますと、iPhone ぐらいの定番となっております。ですがですね、高いです。 はい。というわけでですね、金欠な監督には、とりあえずコスパがいい、めちゃくちゃ安いモニターアームを1個買っておきたいなというわけで買わせていただきました。先ほど見ましたところ、3599円。で、アマゾンセールで購入しまして、2879円で購入することができました。えー、3000以下です。で、今回の紹介する商品なんですが、モニター1個の開花中が8キロ。そして画面サイズが32型となっております。こちらなんですが、ちょうど32型なので、ギリ OK です。 というわけでですね、紹介していきたいと思います。組み立ての動画も一緒に撮って見ていきたいと思います。はい、で、商品なんですけども、特徴が3つありますので、こちら紹介していきたいと思います。まず1つ目、ガススプリングで無限にモニターを調整することができる。あらゆる方向にスムーズにモニターを動かすことができます。縦の長さがですね、最大に400まで上げることができます。そして、アームが壁からグワーンっていく、この長さがですね、525あります。横向き、縦向きが360首振りすることができます。はい、続きまして2つ目の特徴。 ケーブルが簡単に管理できるモニターもすべてできるんですけども、配線を後ろにすることによって綺麗に正面からはです、ね、見えなくします。結合されたケーブル管理システムによって作業スペースが綺麗。 そして、三つ目、本体丈夫です。耐久性があります。高、張力、高、と、アルミニウムの構造、スタイリッシュな、傷防止表面に加え、耐久性と安全性を保証してくれます。というわけでですね、このね、三つ、網羅しておりますので、購入しました。はい、で取り付けは二つ選れます。一つが、デスククランプ。デスクの板がありましたら、そちらにガッチリと挟んで、で、二つ目、グロメットというのはですね、机に穴を開けて、そこでデスクさんの取り付ける方法です。もちろんですね、監督は一つ目の、デスククランプ方法で、 て い, きた い, と思いますちょっとカメラを下げまして商品段ボールのまま届きましたちょっとここね穴が開いてるのですが特に問題はなさそうですねこういうテープがねナビが好きなんでナビ映ってる<笑>、うん、おいしゃかはいというわけでですねトイプードルのナビですはい今日も登場してくるかと思いますこのねテープが大好きなんですこれを投げると はい、取ってきて、投げろと、最速をしていきます。ちなみになんですけども、本日ですね、商品レビュー動画をですね、今回3本目撮っております。今現在がですね、23時37分となっておりまして、ちょっと声枯れ気味でございます。出ました。こちらでございまーす。おっと、こんな感じの部品が入っております。 こちらがですこここに、えー、こうして、こうして、そして、金具と、細かいネジがちょっこっと、そして本体、意外とごっついですね。はい 本体でございますなんてかっこいいなこれ武器みていだなこんな感じでめもいかしくデスクの下にガシンと乗せてそしてモニターをパーンとつければあとはねガススプリング方式で動かすことがちょっと今硬いんですけどもスムーズにね出すことができるようになっております工程としましては6工程ですねではまず1工程目からやっていきたいと思いますまずはこちらアームブランケットとデスククランプ今回ですね全て開けましたところこちらが部品となっておりますはいというわけでですね どうせだったたらですすね時間計りいいと思いますこちらのデジタル大画面液晶違う目標は1時間以内頑張ります一番の一番まずこちらのパーツこいつをここにガチャンとつけてここに3つセットしてあとは最初からついている何ていうんだろうね なんとか回しでサイズが2つあるので小さい方でしたねちょっと地味な作業になりますくるくるくるギュッとでラストよしはいというわけで 1A の1クリアしました続きましてこいつを穴が2つありますのでこっちかこっちにつけます監督のデスクはちっちゃいので上ですねこの位置につけていきたいと思います最初はねなかなか入らないんですよあああああああっ やべやべあっとここもさっきと同じようにがっちりとしん、えー、ていきます固定することができましたあとはデスクの木の部分を挟んでここからなんですがよし、えー、これですね最初入ってるのはこうなんですけどもこうですね横じゃなくて立ちだからこの辺でちょっと固定したいと思いますはいというわけでですねモニターアームが来ましてデスクにかませておりますで下から見ますとはいこんな感じでございますがっちりね ゲッゲッはいというわけでですねエイリアンみたいなこいつ、えー、モニターがここに来るというわけですねこうしてからのこう曲がったりとかできるのであ結構前に来るんだねじゃあ次モニターいきます画面を傷つけないようにしたいのでここに布が入って手品をするわけではありません、えー、画面を、えー、こいつを外したいと思いますドライバーはい外れましたここちらが使わないパーツですこの 部分空きスペースになりますですねこの4箇所ですねはい Visa 規格というものがこの丸いやつとこれですねこれをセットしてくるくるくるとですねモニターさんですで、こいつを下げはいおおなかなかこれパンチがありますねやばいやばいこれ顎パンチ食らうのでここかきめえなここですねあれもこうするとおおすごいすごい力だ。逆だな これちょっとドライバーはいではいきますさあこの動画で出しておりますので興味がある方は是非参考にしてくださいで入って、はい、きましたちょっと帽子脱いでいですか熱いちなみに今日髪切っいてきましたわお。わお。熱いどうするどうする窓開けるか いはい、えー、皆さん付属しているネジがですね監督の持っているモニターとですねネジ穴が広すぎてですね合わなかったので工具箱にあるネジちょうどよかったことが判明しましたので。はいというわけで、えー、見てください、こちら空中浮遊してます。はい、入れております通常はここにですねスタンドが つくと思うんですけどもありません。物が置けます。ありがとうございます。まだこのコードをですね。ここつけてないんですけども、このケースをかばった。外してここに。 入れることによってコードです。おっとっとっとっと。はいはいはい。というわけでデスク環境がですねかなり快適になったかと思われます。はい今後もですねこちらで面白い動画、ためになる動画を作っていきたいと思います。はいというわけでですね完成しました。いろいろとですね苦心しましたですね安いものなので見ていただきたいんですけどもはいこんな感じで今つけることができました。えちなみに右と左のネジが違います。これ 上げてもなんか中間位置にやると落ちますなのであこれくらい上げたらちゃんと上がりますそして今ですね、えー、編集が終わったのに今アップロード中なんですが横移動に関しては問題なく動きますねで縦も普通に行きますはいはいはいこういう感じで浮いてますね浮いてますねいいですね使い方としてはこうかなただここにスピーカーがあるので こう、これがベースかな。こんな感じですね。はい。というわけで、えっ、ー、と、前回はもっと後ろだったんですけども、これ近くなることによって、めっちゃ近いんで、かなりいいです。これ3000円ちょっとで、この環境、も下めっちゃって物を置けますね。はい。というわけでですね、総合的に、今回の3000円ちょっと監督的には正解でした。まあね、もうちょっとお金がある方はですね、いルごとのとか1万円ぐらい出した方が満足できるかと思いますが、ちょっと金欠だなとか、あんまり使いたくないなっていう方はですね、この3000円でもある程度の機能は使えますので、おすすめで。 でございますはいではこのチャンネルではですね監督がですね大好きな作品これはいいなと思ったものを厳選して動画として魂込めて公開しておりますので興味がある方はですね何か響いたなって方はですね是非いいねコメント欄あとはチャンネル登録まだの方はポチッと押して次の動画をお待ちくださいではまた次の動画で会いましょうよしえっ、ー、と今2時43分寝ないとダメだな<笑>例えば Amazon の検索フェース「傷」 防ひ傷防ひ。帽ひうわお。どっかの部分を回せば多分エルエルゴエルゴロ。ここですね。じゃん。っていう感じかな。